何も持たなくていいので前の方に集まってきてください。ここの水槽に入っているのが温かいお湯なので、えっと暖気を表していて、こっちの青い、じゃ行きます。沈み込んで、えっと暖気を押し上げているのがわかるでしょうか。か暖気をこう暖気の下に潜り込んでこう押し上げていくっていうのが。 えっとイメージとして覚えておいてください。一番の紙なんですけど、このピンクの部分が下になるように。下か。<笑>ピンクのところですね。えっと、まあ、なんとか先とかなんてとか特徴です。正解。乱とか。 園とこうそうやこいつとかかかかかこここここうううそそなななないいいつつの名前わかからんかなっっった出ててですねれれ、うんね、がおったかくなってえ ん, ん, たういんだ結構 手, 手抜いてギリギリだったんで多分丁寧に書くともっと時間がないかかる。